住んで何十年経ってんのかっての別に生まれたところってわけじゃないけれど海で開発も進んで今は静かでどっかよそよそしいこんな街でこんなもの もあったっけ「俺なんかああこの先もどう見ても何もない」ってまだましだった頃の名残の縁がわずかにある誰もが生きていりゃ何もない君すら崩れる時がある だから「ダメだよ無理だよ」「一抜けは今じゃない」「まだだろう終わりまでは終われやしない」「い<音>つ<楽>の午後のことはなぜか妙に鮮明で」「はい知ってますよ彼は絵ですよね」<音楽>ってなんかベンチに腰掛けて」 ちょっとやつの話ししたりしてさ頭下げて見えなくなるまで見送にまでやってのけたぜ、えー、ドキドキしてポカポカしてまるで常人の言う恋みたいにさ俺なんか別に何も関係ねえけどね迷ってないくせに迷ってみてる やつの背中を押したもんだこいはら経験もない薄っぺらで言葉にすら力がないシャバンだけど明日なんかずっときっと続くもんだろうダメだよ無理だよ じゃない 道に迷い込んで何十年経っ て, る勝っての勝手の特にやってる選択ってわけでは全然なかったが勝手を許される環境は自分が作ったんだろうよ<笑>まさかここまで無力だとは知ってたけどここまでだな これなんかこの先もどう見ても何もないまだましだった頃の名残の縁がわずかにある誰もが生きていや何もない意味すら崩れる時がある 「ダメだよ無理だよ」「一けは今じゃない」「まだだろう終わりまでは終われやしない」「明日なんかずっときっと続くもんだろう」「うダメだよ無理だよ」 だけは今じゃない「まだだろ終わりまでは終わりやしない」「まだだろ終わりまでは終わりやしない」